今回はスタンド付き焼き網250セリアの新商品ですね。シングルバーナー対応サイズでミニテーブルとしても使えるとなってます。サイズの方が縦が15センチ、横が25センチ、高さが12センチということで、まあ、こんな風にですね。足を立てて上にね、あのメスティンとかを置いて下にシングルバーナーですねを置いて使うという想定のようです。実際はソロ焚き火台として使いました。 セリアから110円で出ました中身をね見ていきますがまずジャンコードですねはい、えー、こちらになります、はい、でエコー金属さんの商品ですねはい、えー、エッジで手指を傷つけないように注意してくださいとあとフック部分に引っ掛けましょうということですねまあ実際ちょっとやってみましょうかじゃあ開封します この時期になってもね新商品が出るっていうのはこの時期はまだあれですかね結構キャンプのハイシーズンだからかなはい、えー、できました微妙なサイズのねこういうものがね出たっていうね非常に嬉しい限りですねはいえー、と網はねいくつあってもいいしいろんな使い方をするのでねのの使い方は変わってるのでおそらく参考になりませんこういうのがあると私個人的にはね非常に嬉しいと思います はい、えー、完成しました。こんな感じですね。結構高さがありますね。測ってみると、確かに12センチちょうどぐらいですね。ちょっと品薄でね、なかなか入手困難になってるみたいですけど、セリアのソロトーチ。まぁ、あ、こんなのでね、火をつけて調理するときもちょうどいい高さという感じになってますね。はい、なかなかね、えー、面白いサイズの、えー、網じゃないかなと。イラストではね、メスティンとか置いてますけど、 こういうねキャンドゥの鉄板330円のやつですね、まあ、こんなのもねちょうどいい、えー、サイズになりますよねシェラカップと、えー、シェラカップサイズのね各小案、えー、これセリアで買ってきたねブッシュクラフトっていうまあいろんな形でね金属のテーブルなので熱にも強いというふうなところはね使い勝手がいいなぁとまあ、おつまみ入れてねちょっとロックをこちらに飲んだりとかしたがって こちらのねコンパクトグリルこちらとね同じ横幅ですねただ、えー、縦の長さはねこれの 1.5 倍ぐらいあるかなという大きさとなりますもちろんこちらのタイプねダイソーの丸四角編みこれよりもねはるかに大きいですまあ縦が 15cm ですよね横が 25cm あるということでねすごくね、えー、今までなかったサイズの編みということで使い方がいろいろあるんじゃないかなというふうに思います サルは炭火トースターと呼んでます。はい、あと下の段にね、12センチの高さがありますので、まあ使わない食器なんかをね、置いといてもいいんではないかなと。サルは高さ12センチ以下のシングルバーナーを持ってないので、セリアのパッケージのような使い方が試せません。岩谷のジュニアはごとくを畳むと使えましたが、針金が華奢だし、あえてこの使い方をするメリットはなさそうです。これダイソーのあの450ミ、ね、リリットルの一番大きなマグですけど。 はいえー、こんなのもね普通に入りますので、まあ、食器を使って洗ってちょっとこうね干しといたりする時にはこういう網なんかにも使えますしなかなかね使い勝手がいいケースもあるんじゃないかなと思います。ということで猿が一番気に入ってる使い方は炭火トースターなので一応共有しますはサルが過去に動画アアップしたセリアのコンパクト焚き火台を使います。 焚き火台は即番を湾曲させたりロストルを自作してますので気になる方は過去動画でご覧ください炭はセリアの火おこし器を使いますが朝なので面倒ならキッチンのガスコンロで着火するという手抜きもできます着火した炭を並べればトーストを置いてじんわり眺めましょう焦げやすいので目を離さないよう注意することとパンはナイフで切り目をやると一層美味しいのでおすすめです サルは余った炭を使って同時にコンパクト焚き火台で湯を沸かしています。焼けたパンは少し横にずらしておけば、コーヒーが入るまでにパが冷めることもありません。炭火で焼いたトーストはカリカリ感が増すので焼きたてにバターを塗っていただきましょう。食べ終わった後は炭火が燃えるまでじんわりとコーヒーをおかわりしながらぼんやり過ごすのがおすすめです。はい、ということで、えー、網はね、いろんなサイズを持っておくといろいろ使えますし、 あの使い捨てなんでね基本的にはどうしてもね、あのー、消耗していくのでまたダメになった新しいものを買うっていう感覚ではあるんですけど便利かなと思って紹介させていただきましたはい、えー、今回もね何らかの皆さんのギャンプ道具選びの参考になれば幸いですご視聴ありがとうございました